ここんんんにちは、こんばんは、ばです。今回はなぜこういうふうに撮っているかというと理由がありまして実は今回外で撮っているためにセミさんの声が非常に大きく僕らの声が小さくなってしまったため今回は初の試みで僕 ショータのアテレコをしたいいと思います初めてなのでお手柔らかに見て頂ければと思いますで今回はこちらプリンのパフェこれめちゃくちゃ美味しくてあのコンビニで買ったんですけど あのこのでかいサイズでしかも安くてでおいしい<笑>僕がこういうのは好きなのでよく食べてるんですけどこのスイーツは抜群においしいと思ってますこちら「トイ・ストーリー」のグミも買いました。 この時はですね、まだ映画の「トイ・ストーリー」一緒に行けてないねみたいな話もしつつのどかな都会の休日を二人で味わってますでこのグミはですねメロンソーダの味がしてて。 なんか2人であーんとかしあったりしててこういう休日もいいなと思って<笑>一緒にいる時間がめちゃくちゃ幸せな時ですある程度満腹になったなと思ったら横になりました チュッとかして<笑>。こうやって見ると恥ずかしいね。動画の権力を存分に使ってます。本当はこれは行儀が悪いんですけども、一緒にプリン食べたりしてます。 実はですねこの日の最高気温が35度とかだったのでめちゃくちゃ暑くて熱中症にならないように一緒にいました<笑>ひたすら食べる食べる食べるでゴロゴロしてたまに映画とか見て黄昏て くっついてきたりして、<笑>恥ずかしいよね。ゴロンって横になって座って、で、そしてまた組を一緒に立。 まだ食べ終わってなかったのかよ。って声が聞こえそうですが、本<笑>当、行儀悪いですね。あ、完食したみたいです。これは本当にめちゃくちゃ美味しいのでおすすめします。翔太がおすすめします。 最後にはなるんですが今回の動画全然語ってないなとか思ってじゃあ最後に何か2人で撮る何か話すっていう風に話してる回なんですけども結局音をなかなかうまく撮れてなかったためにこういう風な形になりましたいかがだったでしょうか今回初めて アテレコに挑戦しましまてもしこの動画が面白いと思っていただけたら高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回お会いできればと思います翔太でした ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。<笑> yes, yes, holding o v e